どんぐりの背比べだったようですね。どうも、政治いろいろの学部です。あっちにふらふら、こっちにふらふらは、韓国という国の伝統芸と言ってもいいものですが、今後どういう道をたどろうとしているのでしょうか。そして、韓国次期政権が、 選択した道によって、日本はどのような勝ち取りが必要とされるのでしょうか。もはや勝負ありという状態にも思える韓国大統領選ですが、まだまだ分からないという見方もあります。その韓国次期大統領選の行く末について、産経新聞が記事にしています。産経新聞の記事を引用します。来月9日投開票の 韓国大統領選まで1ヶ月に迫る中、中国問題が大きな争点に浮上している。野党候補らは中国に傾いたムンジェイン政権の外交政策を批判して対中強硬姿勢を打ち出し、若者層の支持を獲得し始めている。成果の乏しい文政権の親中外交への世論の苛立ちとともに、国内で高まる 反中感情が背景にあるようだ貿易の 25% を中国に依存している。なぜ追加配備で中国の反発を招いて経済を潰そうとするのか。革新系与党共に民主党の大統領候補、イ・ジェミョン前京畿道知事は3日のテレビ討論で、保守系最大野党国民の力候補のユン・ソン・ギョル前検事総長が訴える。 高高度防衛ミサイルの追加配備をこう批判した。ユン氏は北朝鮮の弾道ミサイルからソウル首都圏を守るには追加配備が必要だと主張している。韓国への米軍のサード配備が2016年に決まると中国は自国もレーダーで監視されると反発し中国内での韓国ドラマの放映や芸能人の活動などを制限する 事実上の報復が行われた。文政権は17年にサードの追加配備や日米韓の軍事同盟化をしないといった3つの脳を中国に伝え中国を眺めようとした経緯がある。こうした文政権の新中新北屈辱外交で崩れた日米韓の安全保障協力を正常に戻すというのが ユン氏のの安保公約の柱だ中道系野党国民の党代表のアン・チョルス候補も中国の態度をサードに対する不当な干渉だと指摘し三つの脳について韓国の尊厳と自主性を害する政策として即時撤回を公約に掲げているとのことです今回の北京五輪をきっかけに韓国ではまた 韓中感情が溢れてきているようですね。開会式で中国女性が韓服を着用。中国56の民族衣装の一つとして出演した。など、韓国内では、韓服を中国が奪ったという意見が紛失しているとも言われています。何を言ってるんだって思いますね。中国国内に朝鮮族という民族がいることは事実ですし、 韓国が長年中国の属国であったことも、まごうことのない事実です。占領がない朝鮮半島で、韓服というものがもし存在したとするのであれば、それは白であるべきで、今回開会式で出た韓服は色がついており、全くの別物と言っていいでしょう。韓国の言い分は、口頭無形と断じても全く問題ないと思われます。さて、 イ・ジェミョン氏、ユン・ソン・ギョル氏双方の主張を見てみると、イ・ジェミョン氏はわかりやすく、反米・新中・新北朝鮮であり、韓国伝統のツートラック外交こそが生きる道と考えているように思います。対するユン・ソン・ギョル氏の主張は、現政権の新中・新北朝鮮屈辱外交を正常化と言っていますので、一見、新米・ 半中半北朝鮮のように見えます。かつて中国を激怒させたサード配備についても、サード追加配備は首都圏を守るのに必要と述べているようですね。ユ ン, ソンギョ玉氏は最大野党国民の力の所属です。国民の力の事実上の前身は、反奈良党、セヌリ党、自由韓国党といった保守勢力であり、これは 文大統領の前の大統領だったパククネ元大統領が所属していた政党です。実は韓国の中国系統を深めたのはこのパククネ氏でした。パククネ氏は大統領就任前から親中派として知られていました。父であるパクチョンヒ元大統領から贈られた三国志をきっかけに中国の文化に親しみ、初恋相手は趙雲とも語っています。 あまり知られていない事実ですが、パククネ政権下において、韓国は中国との自由貿易協定を締結しています。これによって、中国は韓国の同盟国であるアメリカを抜いて、韓国国債の最大保有国となっています。韓国にとっての最大貿易国も中国となり、最大投資相手国でもありました。 パククネ氏は習近平氏の提唱した AIIB、アジアインフラ投資銀行にも参加。同盟国アメリカよりもはるかに中国を重視する政策を掲げたのです。2015年には抗日戦争勝利70周年記念と銘打たれた中国の軍事パレードに西側諸国首脳としてただ一人参加。まさに中間蜜月を作り出しています。 韓国では保守と言われているセヌリ島から出た大統領でありながら、その外交姿勢は反米とは言わないまでも親中であったわけです。この親中っぷりは文大統領の日ではなかったかもしれません。しかしながら、政権末期の2016年、朴槿恵政権は突如としてサード配備に踏み切ります。何も考えていなかったのか、 それともこれまでの心中を中国が評価して甘く見てくれると思ったのか、はたまたアメリカからのきついお叱りがあったのか、真相は定かではありませんが、中国はこれに激怒。中韓関係は急速に冷え込み、韓国は金関令などの厳しいしつけを喰らうことになります。文政権は発足直後の2017年11月に中国から、 三不一元の誓いを結ばれますが、実はこの原因は、保守系政党出身である朴槿恵政権が原因を作っているのですね。朴槿恵政権は晩年のサード配備から親米反中と思われそうですが、実は文政権も真っ青の親中政権だったのです。朴槿恵政権が親米反中と思われていることを幸いに、文政権は 自らの左派思想も手伝い、かつ、全政権を否定して自らを肯定するという上等手段を用い、反米親中に舵を切りました。さらに、ここに韓国伝統の時代主義、コウモリ外交を加え、世にも奇妙なツートラック外交を生み出したのです。イ・ジェミョン氏が、反米親中、ツートラックと主張しているのは理解できます。 党内で反目しているとはいえ、一応は同陣営であり、文政権の後継者ですからね。ユン・ソン・ギョル氏が親米反中を主張しているのが滑稽ですね。ユン・ソン・ギョル氏はおそらく、前政権である文政権との差別化やアンチテーゼとして、親米反中を掲げているのでしょうが、そもそも親中を始めたのは、あなたの所属している政党から出た 朴ク恵ネ政権なんですが、と聞かれたら、なんと答えるつもりなのでしょうね。このように見ていくと、韓国では、保守革新というイデオロギーは何の意味も持たず、ただひたすら、全政権を否定するというアンチテーゼとポピュリズムのみが意味を持つ国、と思えてしまいます。何が正しいのか、どうすれば国が良くなるのか、何が国益につながるのかという、 政治家にとって一番大事な信念を持たず、ただひたすら前の大統領は失敗だった、俺は前の大統領とは違うと大声で叫び続け、大衆に激しく媚ビを売る方が勝つというわけです。イ・ジェミョン氏に比べると、はるかにマシに思えるユン・ソン・ギョル氏ですが、こうして見てみると、左寄ったりであり、どんごりの正比べなのかもしれませんね。